皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ情報科学類2021第1回パーツ1です。ここは、アランやと申します。よろしくお願いします。では、えっ、ー、と、この最初のビデオで授業を紹介します。まあ、この授業って何ですかっていう知りたい人は、まあ、このビデオを見てください。えっ、ー、と、では、 まず、この授業では、えっ、ー、と、アルゴリズムの能力を練習します。そのアルゴリズムの勉強方法が、まあ、プログラムをたくさん書くことです。プログラムをたくさん書きながら、アルゴリズムを勉強しましょう。で、アイディアとは、なんか、いくつかのチャレンジをプログラムで解きます。まあ、まず、チャレンジを読んで、解き方、まあ、アルゴリズムを選択して、で、そのアルゴリズムを選択した後に、なんか、まあ、えっ、ー、と、実装方法を考える。 で、実装方法を考え、る後にプログラムを実装して、で、まあ、プログラム正しいかどうかをチェックする。まあ、これを繰り返しながら授業を進みます。まあ、皆さん、1年生とか2年生とか、まあ、プログラミングとかアオゴリズムとか教科書で勉強しましたが、今回がその研究、えっと、教科書で勉強した、授業で勉強したアオゴリズムを実際に使ってみるっていうアイディアの講義です。 まあ、なぜか、こういうふうな勉強のやり方っていうと、えっ、ー、と、まあ、実際に、あの、従業でアオグリスムを勉強すると、そして、そのアオグリスムを実際使ってみると、まあ、違います。ですよね。まあ、例えば、アルゴリスムを、あアグリスムがデータ構造が必要なんですけど、まあ、入力は必ずしもこのデータ構造に入ってないので、入力からデータ構造、データ構造からのアオグリスム、まあ、この橋をどうやって作るのか。 ですね、あと、まあ、特別なケースですね。なんかあの、実際に入力データを読むと特別なケースがあって、その特別なケースをどうやって扱うかですね。あと、まあ、あのアルゴリズムが、えっと、データによって、小さいデータによってとか、大きなデータによってとか、アルゴリズムがうまく実装しないと、プログラムが遅くなります。まあ、それもこの授業員では、まあ、それについてはちょっと考えないといけないですね。あとは、まあ、デバッグ。 ですね。あの、まあ、入力データによってはデバッグが難しくなったりとか、あとはなんかアオゴリズムが正しく実装されたかどうかを確認するために、自分でデバッグデータを作らないといけないですので、まあ、それもこの授業のテーマの一つです。で、この授業はどうやってアオゴリズムのこの勉強をするのかですね。主には、えっ、ー、と、アルトメイテッドジャージ、まあ、ロボットジャージ。 というあとプログラムを使いま す, です、ね、ロボットチャージを使ってあの宿題が正しいかどうかですね。まあ、アウトメイ e d j チャージって何ですかというとあの、まあ、プログラミングのパズルを提供してで、そのプログラミングのパズルを解けたプログラムを読み込んで、それが正しいかどうかを判定するウェブサイトです。あのまあ、一部、まあ、日本で有名なのはなんかアットコーダー。 っていうウェブサイトとか、e y e s o n l i n e j g e とかですね。海外ですと、トップコードとか、コードフォースとかであります。この授業でも、アウトメイテッドジャ e ジを使って、宿題が正しいかどうかを判定します。ですね。まあ、あの、何かって、アトメイッドジャート t o m a t e d 何をやるかというと、あ, のあなたは、なんかその、宿題を解くプログラムを a u t o m a t e d j e に提出して、で、そのア u トメイテッドジャ e ジは自動的にそれをコンパイルして、 で、データをインプットしてアウトプットをチェックします。ですね。あの、テストインプット。みんなが見えるテストインプットもあるし、みんなが見えないヒデンインプットもあります。隠れインプットですね。で、えっ、ー、と、戻ってくるのは、コレクト。まあ、よく、アクセプテルっていうんですね。アクセプテルと、あと、ロングエンサーが来ます。でも、ロングエンサーが来るときに、アウトメイテッドジャージがなんでロングエンサーが来たのか答えてこないんですね。つまり、 えっ、ー、と、宿題のテキストをよく読んでくださいっていう意味で、まあ、宿題をよく読んで、インプットが何が来れるかちょっと理解して、プログラムを実装する。なぜかというと、まあ、隠れインプットが出てくると、その隠れインプットのそれだけの答えるプログラムを書くのはことができますので、それでアゴリスムの勉強にならないからですね。はい。ですので、なんか間違っているときに何でが間違っているかというと、自分でデバッグを作らないといけない。 デバーグを作るには実際に企業でプログラミングするときにデバーグケースを作るはとても重要なスキルなので、この授業でなんかプログラムをうまくデバーグするためにデバーグケースを作るスキルを育てたいと思います。もちろん、あの、再提出が何回でもできますので、まあ、いろいろなデバーグをやり、やってプログラムを書き直しながら、えー、っと、まあ、アウトメイトでジャージを使ってプログラミングの勉強をしましょう。 では、えっと、まあ、この授業は大変そうに見えると思いますが、まあ、実は大変ですよね。っと、まず、この授業の想定は、あの、C++ がわかる人ですね。あの、C++ がわからない人が、まあ、Python とか Java でも提出することができますが、でも、ま、プログラムが重くなると C++ が、えっと、エフィシエントなので、の C++ を使いたいっていう気持ちです。 毎週宿題で、えっと、プログラムを2つ4つぐらい作らないといけない。ですね。あの、まあ、平均で、えっと、4時間ぐらいプログラムを、えっと、力をかけてプログラムを書くことがあります。まあ、難しいときもあるし、もっと時間がかかるときもあるし、まあ、宿題が簡単なとき、まあ、時間が少なくかかることがあります。まあ、平均、なんか前の学生にアンケート聞くと、まあ、4時間ぐらい。 あのもちろん、あの、多くの時間が、デバッグとかテストケース作成とかですね。あの、アットコードに慣れてる人が、えっと、この授業の宿題の難しさは、まあ、アットコードの300から500ポイントぐらいの難しさと想定してください。で、えっと、なんか、宿題が、まあ、あの、今週とか来週とか、最初の方が簡単ですが、なんか、コースの終わるの方が難しくなって、まあ、難しくなるほど、 まあ、難しくなったら、なるほど、アオグリスムと勉強も効率的になりま す, です、ね。一方、このコースが、まあ、期末試験はないんですね。宿題の提出だけで成績が決めます。ですので、できるだけなんか宿題が早くやれば早くやるほど、このコースの負担が少なくなります。じゃあ、では、プログラミングチャレンジって具体的にどんなことですかですね。 あの定義で考えると、プログラミングチャレンジが、まあ、あの問題を定義して、で、その問題を解くために、まあ、その問題 の, かの答えを見つかるために、プログラムを書かないといけない。ですね。考え方が、プログラミングパズルの考え方もあります。まあ、例えば、あの、友達を集まって、ダンスクラブの日程調整を行いたい。ですね。で、友達から、 なんかできる日付とかできる時間、例えば金曜日2時から3時からできます。それは一つの友達です。で、すべての友達がこういうふうな情報を、例えばメールで送って、ファイル一つを作ります。では、えっと、なんか、ペア、なんか、組めるペアをさ最大化するために、どの時間で、その、プログラムのダンスクラブの、えっ、ー、と、利点調整すればいいのか。 その友達が参加できる時間を読み込むプログラムを書いて、で、出力が、じゃあ次のミーティングがこの時間ですとか、を書くプログラムです。ですね。よくプログラミングチャレンジが、なんか話が入っているんですね。なんかダンスクラブの話とか、まあ子供の話とかですね。なんかそれは邪魔と思われる人もいるし、 僕の考え方だと、このストーリーだと、まあ実際に、えっと、プログラミングするときに、その客さんとか、えっと、の話を聞かないといけないですね。その話を解説するのはとても大事なことです。あと、なんか、自己時間が、っと、最大、なんか、制限があります。ですね。自己時間を超えないといけない。超えてはいけません。ですね。ですので、自己時間を超えないために、 孤立的なアオゴリスムを作らないといけない。ですね。あとは特別なケースがある。と、時もあります。ですね。ただし、まあ、あの、規則的に200行以内のプログラムで、えっと、この課題を解くことができます。ですね。ほとんど元なんか50行以内のプログラム。なので、アオゴリスムを考えるのは難しいです。アオゴリズムを考えれば、まあ、実装がある程度、なんか順番で出てきます。 で、なんで、プログラミングじゃないでこれはね、どこから来たのかですね。もともと、えっと、1980年で、アメリカで、プログラミングコンテストが、大学と大学の間に、なんか、コンピューターサイエンスの大学を、なんか、その、競争するために、まあ、出てきたものですね。それは、まあ、IOI、International Olympics of Informatics とか、ICPC とかでしたですね。で、えっと、2000年から、 競争のためだけじゃなくて、勉強のためのプログラミングコンテストのウェブサイトが、まあ、ちょくちょく出て、現れてきました。ですね。まあ、それはトップコーダーとか、コードフォースとか、アートコーダーとかですね。もっと最近、なんか、2010年ぐらいからかな。えっと、いろいろいくつかの会社が、あの、その、就職、なんか、面接の時にプログラミングチャレンジを使い始めました。 ですね。まあ、大きな会社を大企業を考えると、Google と Facebook はこれをやるし、あと日本でも、なんか日本企業も、これはどんどん、あの、やるようになってきます。ですので、まあ、プログラミングチャレンジを勉強するときに、まあ、その、就職活動のインタビューに役に立つかなと思います。まあ、あとは、もちろん、楽しみのためですね。なんか、これはまあ、楽しいって思う人がたくさんない。もう、僕もそうなんですけど、あの、楽しむためにプログラムを書くこともあります。 じゃあ実際の例を見てみましょう。これはなんか今週の宿題の問題の課題の一つです。3n プラス1問題です。ですね。なんか宿題のサイトを見るとこういうふうなことが出てきます。まあちょっと英語が怖がってる人がいると思いますが、まこれがなんかあの Google Translator とかで入れてるなんか大体わかると思います。ですね。なんかこれの内容でが何か見ると、 まず、えっと problem description ですね。まあまあ、あの、課題の説明ですね。あと、重要なのは、入力の description なんか、入力何が来るかですね。こんなところですね。あとは、出力の description まあ、プログラムは何を書くべきなのか。まあ、ちなみに、入力が standard input です。必ず。で、出力も standard output です。必ず。ですので、提出するときに、なんか、プリントデバッグする人は、 まあ、プリントデバーグを消してから提 出, 出してください。ですね。あとはなんか実際の入力と出力の例ですね。ここはサンプルインプット、こんなことに来て、で、このサンプルインプットに対して、あなたのプログラムがこのサンプルアウトプットが出てきます。でも、まあ、これをもう一度言いますけど、このサンプルインプットとサンプルアウトプットが全てのインプットと全てのアウトプットではない。ですので、ちゃんと問題を理解してから、このサンプルインプットもなんか、 適用できるプログラムで、このサンプルインプート以外のインプルトも適用できるプログラムを書きましょう。じゃあ、えっと、まあ、これを読んでみると、こうなことが欲しいですね、この問題。えっと、この問題が、あの、一番長いシクエンスを計算してください。どのシクエンスなんねかというと、このアングリスムを作るシクエンス。まあ、まず n が来て、n が1であれば、ストップですね。 n が、あの、奇数であれば n が 3n プラス1になります。n が奇数、偶数であれば n が n 割りにとなります。で、1に戻る。ですね。この反復は何回反復したのかを計算するプログラム。まあ、例えば i が1で j が4に考えると n が1の場合だと、まあ、このルールで止まる。ですので、この反復回数が1回だけです。 n が2の場合だと2から3行で1になる。これは反復回数が、で1だが止まるですね。これは反復回数が 2, 2ですね。3がちょっと面白くなりますですね。3が奇数なので3 n プラス1計算します。それは10。10が偶数なので半分になる。5。5が奇数なので3 n プラス1。16。で16が偶数なので8。で8が4。4が2。2が1。で1が終わる。でこの 長さが1、2、3、4、5、6、7、8。長さを8になります。で、4が4に1。長さが3。で、えっと、1から4までの中は最大の長さ、最大の反復回数が8。なので、出力が8となります。で、ここを見ると、1から10だと、出力がまあ20、1、10の間は一番長いが20。 100、200の中の間は一番長いが125。などなどですね。それを計算してくれるプログラムを、あと必要です。この宿題。で、ちょっとなんか書いてみると、このプログラムを書きました。これはちょっとポーズして解説してください。まあ、重要なところが、この真ん中が先のアオグリスムですね。偶数の場合だと割り。奇数の場合だと n×3 プラス1。 で、最後は出力をしますただし前のプログラムがいくつかの問題があります一つの問題は前のプログラムは非常に遅くなりますんで非常に遅いかというと1から10の入力を考えましょうですね1と2は前も見たんですけど7はこんな感じですね7、22、11、34とかですね で、9を見ると、9、28,14,7、7、2、十2で、えっと、これを見るときこの青いの部分が、もう前、計算したことはあるんですけど、でも、今回はもう一度計算します。ですね。で、例えば、18が入ると、18が9になって、これはもう一度計算になります。ってことが、無駄な計算が多いんですよね。あの、もう計算しちゃったので、なんでもう一度計算するこれは遅くなります、このプログラム。ですね。じゃあ、 このプログラムはどうやって早くさせるのか。ちょっとなんかこのビデオ進む前に1分ぐらい自分で考えてみてください。じゃあ進みます。えっと、これを解くために、まあとても基本的なテクニックなんですけど、ミモイゼーションって言います。ですね。ミモイゼーションがそのなんか重複な 仕事を避けるため、なんかそのもったいない仕事を避けるための基本的なテクニックです。アイディアとしては、なんか何か計算するときにメモリ、メモリのどこかにその計算の結果を保存してください。で、次回同じ計算をする前に、メモリにその計算の結果が入っているかどうかをチェックしてください。もしメモリに入れば、メモリにあれば、それを返して、メモリなければ、まあ計算する。 こうするだけで時間が、と計算時間が少なくなる。まあもちろん計算時間の代わりにメモリをかかっているんですね。だからどれがいいどれが多いんですね。メモリが多ければ、まあ、メモリゼーションを使って時間を削除するんですね。あのメモリが少なければ時間をかけてメモリ削除する。まあ、プログラミングチャレンジの場合だとほとんどの場合はと計算時間が重要なので、計算時間がメモリに 取引すると、まあ、いいことなんですけどですね。でも、まあ、そうでもない場合もあります。まあ、この授業がこういうふうなメモイゼーションのようなテクニックがいくつかを勉強します。じゃあ、大体この授業のトピックがこんな感じです。まあ、データ構造とか探索、動的プログラミング、グラフですね。あと、なんか文字列、数学の問題、キーカーとかですね。で、えっ、ー、と、まあ、 今年がコロナの影響で、まあ、皆さんできるだけ、なんかその、あと、クラスルームで3密を避けるために、まあ、みんなオンラインの授業でやってますですね。だから、まあ、今週の毎週のスケジュールが、まあ、まず月曜日とか火曜日の朝ほどを、まあ、あの、レクチャーノーツとビデオを公開します。つまりそれは全部を学ぶで公開します。それはアオゴリスムを説明する。で、あと、ビデオと公開すると同様に、 えっと、まあ、ミーティングス、なんか従業時間で、かの3、4で、ミーティング、えっと、ティーミングスミーティングを開催する。ティーミング、ティーミスミーティングは参加しなくていいんですけど、まあ、参加するのはおすすめです。質問、なんか、アオグリスムに質問があるときにそれを聞くとか、ビデオでよくわからないところとか、えっと、まあ、ティームズスミーティングで聞いてください。で、まあ、あと自分でも宿題を解き始めて、宿題についてなんか質問があるときに。 よく、この、と、問題の、も、も、文章がよくわからなかったとか、の時に、まあ、ティーミングスミーティングで聞いてください。まあ、僕はずっと、あの、3、4人、ティムミスミーティングにいるので、あの、好きな時間に入って質問を聞いてください。で、その後は、えっと、オンラインのジャージで問題を解くことです。<笑>まあ、もう一度、なんか、評価についてなんですけど、えっ、ー、と、期末試験はないんです。 ですね。で、えっ、ー、と、成績は、その、溶けた宿題だけで計算します。まあ、成績のアゴリスムは後で説明します。じゃあ、最後には、えっ、ー、と、まあ、ちょっと自己紹介ですね。あの、僕は、あと、アラニアクラスっていて、あの、国はブラジルです。つくばは2012年からいます。で、研究分野が進化計算と、あの、人工生命。まあ、つまり、コンピュータでどうやって、 命っぽいなことを計算するのか。それに興味がある人はぜひ、あの、連絡してください。あと、褒美では、なんかゲームプログラミングとか、まあ、最近ちょっとやってないけど、昔は結構ゲームプログラミングはどんどんやってました。あとは、ジオキャッシングですね。Web ページがここなんですけど、まあ、これは研究とかについてはもっと書いてますので、興味がある方はぜひ見てください。まあ、最後は、えっ、ー、と、まあ、ちょっと ICPC 活動の宣伝したいと思います。 えっと、ま、あの、このプログラミングチャレンジをやって、ちょっと楽しいなと思っている人とか、あともう前から、なんか、えっと、アットコーダーやってて、なんかもう少し真面目になんかプログラミングコンテストやっていただいた人とかは、まあ、ICPC 活動やりませんかっていう話です。ICPC が大学と大学の間の、あの、競技プログラミングですね。まあ、毎年、毎年、世界中で5万人以上の学生が ICPC に参加します。 つくばも結構なんかいい成績が出てますので、それは学生の皆さんが頑張ってくれてるし、僕もできるだけ学生が頑張れる環境を作るために頑張りますので、皆さんなんか ICPC に参加する興味があれば、ぜひ連絡してください。ICPC の大きなメリットが、まあ今年は多分そうにならないと思うんですけど、ICPC の上手くいく人は、なんか地区予選とか、 あの、国、えっと、世界大会にいて、まあ、海外で、えっと、すごい楽しい、なんか一週間で IC、なんかプログラミングコンテストの楽しさを感じられます。では、あの、次回のビデオだが、では、なんか従業の、まあ、ちょっと細かい、えっと、なんていう、ルールとかについてを説明します。では、そ, れでそこまでで、お願いします。